皆さん、はじめまして。バーチャルゲーマーの人寮かなめと申します。よろしくお願いします。え、この度 VTuber を始めさせていただくので、自己紹介の方をさせていただきたいと思います。突然なんですけど、皆さんゲームって好きですか僕は多分ゲーム好きな人って多いと思うんですけど、僕はね、めちゃくちゃ好きなんですよ、ゲームが。こんな大好きなゲームの魅力を皆さんにお届けしたくて、VTuber 始めました。 ゲームってプレイして楽しむものだと思ってる人が、まあ、大半を占めると思うんですけど実は僕はそうは思ってなくて、まあ、もちろんゲームってプレイして楽しむものではあるんですけどその最近の実況とか e スポーツの盛り上がりを見ててもゲームって見ても楽しいしあと作ってもすごく楽しいんですよでそういったプレイする以外のゲームの楽しさっていうのを皆さんにお届けしていきたいと思ってます で活動内容としましては、まあ、エイペックスとかバロラントみたいな、まあ、人気の対戦ゲームとかはもちろんやらせていただくんですけど、えー、インディーズゲームとかで、まあんまり話題になってないものとか、レトロゲーム、最近の人たちはあんまり知らないものとかね、そういったものを紹介していくのをメインにしたいと思ってます。あと、ゲーム制作のゲームジャムとかですね、まあ、そういったちょっとプレイするのとはまた違ったイベント。 ととかもやっってていいいけたらいいなと思ってます、まあ、プロフィールもちょっと自己紹介していきましょうかはい、えー、と僕のプロフィールがこんな感じになってます、えー、8月23日生まれの22歳、えー、皆殺しのダリル君と同じ誕生日だっていうふうに覚えてください身長は1 7 5センチまあ高くもなく低くもなくって感じですかねで趣味はまあゲームは当然なんですけどあの イラストとかカラオケもうそういうのも好きですね。まあ、あんまり人前に見せられるようなあれじゃないんで、配信では多分やんないんですけど、という感じです。好きな食べ物は牛乳です。僕の体には血の代わりに牛乳流れてます。もうそれくらい好きです。で、夢や目標なんですけど、まあもちろんゲームの楽しさを皆さんに広めていくっていうのは当然として、まあゆくゆくは義務教育にゲームを組み込み、 最終的にもうコロコロコミックみたいなゲームで全てが決まる社会にしたいですね。まあ、夢はでっかく持った方がいいと思うんで。まあ、僕の簡単なプロフィールはこんな感じです。以上で僕、人な要の自己紹介を終わりにさせていただきたいと思います。どうでしたかもし興味を持ってくれたという人がいましたら、Twitter、えー、ツイッターフォロー、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。